そうなんかブラック企業で勤めて。あーあーいい なお客様には席をお譲りください。皆様のご協力をお願いいたします。<音楽><音楽> こん。<音楽>